私の新たな力オーロラサンクチュアリーあっクレイせやはだよ一大ピンチの謎任せてくれたのクリミナルプリズム何発で打ち込むわニューイヤーバーストせいの奇跡を シルフィードキャンみんなでおもてなしで不思議の国へおびやすメルヘンキングダムあれ力がおいてきたよお年玉よ、ま、私の新たな力オーララサンクチュアリーあんたとねあんたとね任せてくれたまえクリミナルプリガン できよね、何発でも打ち込むわニューイヤーバーストかすれです聖夜の奇跡をチルフィードキャビン、えー、などおもてなしや不思議な国へアディやスメルヘンキングダム今日はここで終わりだよ精霊ヨンアンミカソ雪の白いわの新たな力 り。任せてくれたまえクリミナルブリズン。こういせきよ何発でも打ち込むわせいやの奇跡をシルフィードキャビンみんなでおもてなしや不思議の国へあびやすメルヘン 私の新たな力、オーララ三口割り、任せてくれたまえ。不二になるプリミナルブイズム。何発で打ち込むわ？ニューイヤーバースト。二番星。の奇跡を。シルフィードキャロ。みんなでおもてなしや。不思議な国へお出迎え。 クリミナルクリムルせの奇跡はシルフィード・キャロル私の新たな力オーロラ・サンクチュアリーみんなでおもてなしや不思議の国へあびやすメルヘン・キングダム力が湧いてきたよます洗いたら返してもらう れやすいよそういのちからよナンパで打ち込むわニューイヤーバースト任せてくれたまえせ聖夜の奇跡をチルフィードキャ私の新たな力からオーロラサンクチュアリー みん な, でおもてなしぎのくじにいるさあいつかさがおえてきたよ、えー